はい、こちらからですね。上信越道の上越上田というインターチェンジですね。はい、上越。すみません。上越高田でした。<笑>上越高田インターチェンジから。 高速にインしたいと思います。長野方面ですね。さあ初高速です。まあレンタルした時には乗ったんですけども、高速もね非常に快適なんですけど、まあやっぱりね風圧問題はこれもしょうがないので、まあ百キロぐらいだったら大丈夫かな、百百十ぐらいのやったらなんとか。 いけるかなという感じですね。それでは、でします。これでかけます。 これやっぱそうだね、これねもしかしたら c v 6 5 0 r 乗ってる方、すべての方がね、なんか思ってるんじゃないかなと思うんですけど、これ聞こえますピーっていう高いこう音、風機能の高い音、ひらひらひらひらひら、ひラひラひラひラひラひラひラピラピラピラピラピラピラピラピラピ ヘッドライトの上に、ね、ETC のセンサーがついてるんですけどあの辺から、ね、ちょっと今手で塞ぎますからねわかります消えるんですよあヘッドライトじゃないのかなあやっぱそうだね音消えるでしょね消えるでしょ 俺ねこれ、レンタルで乗った時も同じ症状が出てて、なんなのかなと思ったんだけど、すごい気になったのね、これは何かスポンジとかなんか、なんかで塞げばこれは解決しそうな感じがしますね。いやー、高速なのにめっちゃ景色いいよ、これ、なんだこれ、ねえ、これな、なんとかルプスでしょ、う多分。 <笑>なんとか歩くせりよね、もうね、上がね、白いんですよ、多分昨日一昨おとといで降ったんでしょうね、だから、多分上の方は2000メーター超えの山だと思うんですけどね、渋峠とかあっちの方なのかな、よくわかんないけど、どこなんだろう。 やっぱり 何, 何も考えないでこのくらいかなーっていうスピードでパッてメーター見ると9 0キロから1 0 0キロの間になっているんでやっぱりこう風圧の関係でこのくらいが心地いいところなのかもしれないねまあ、これはねもうウインドシールドスクリーンつけるってことはもう僕の中で決定しているのでそれでどれだけ巡航スピードが上がるかですね。 まあ、100から120ぐらい全然問題なく出せるような感じの風圧を受けた感じであればね全然問題ないかなと思うのとあとやっぱ寒さ対策もあると思います高速、冬ねやっぱり2度、3度っていう時に走った時に XADV でも寒いんですよだからこんだけ風の浴びるバイクだと相当厳しいことが予想されるんですよねなのでウィンドシールドの重要性っていうのがかなりあると思います びっくりしたことに、足がね、あまり寒くないんだよね、こラジエーターとかの関係と、やっぱりエンジンが横に広いから、4気筒だから、ちょうど足元を避けてる可能性がありますね、やきれいな山だな、ちょうど、ね、画面では伝わらないと思うけど、あの雪があるところのちょうど下ですね、あの辺までが、ね、真っ赤っかなんですよ。 まあ、かかっっっかているわけけじゃないけどやっぱ紅葉なんですよねだから紅葉と雪となかなかこういうの珍しいと思うんですよね道の駅に寄った時にね後ろのリアショックのねプリロードを最弱にしてみたのだけどあんま変わんないや<笑>あんま変わんない足つきが 1G が変わったかなっていう感じがするんですけどそのほか変わんないので これやっぱ元の状態の方がいいかもね荷物とか積んだらね帰り5時になりました16時に帰りに、ね、出発したので、まあ、1時間経ちました現在走行距離が3 1 4キロえーとにかく寒い残りがあと1 0 0キロですね 今18時40 425分。本日の走行距離は425キロです。メモリあと燃料3つあるんでこのままもう行ってしまいましょういやーもうねやばいぐらい寒い、まあ、ここ最近では一番寒いという変な表現をするんですけども。 やっぱちょっとね、冷気となめてたね、そして今のサービスエリアは横川ですね横川の釜飯で有名なところですね、さあ合流いたします、あとまあ1時間ちょいで帰れると思うので、あんまあね、飛ばすとね、寒いから、<笑>まあ飛ばしても100 キ, ロ100キロちょい、まあゆっくり走っていきましょう。 もうグリップヒーター全開です。松井は妙義インターですね。この前クロスカブでこのあたりのね一般道をね夜中、えー、回避現象が起こりながらですね走りましたね<笑>、えー。到着予想時間的にはあと1時間20分ぐらいになってるけど。 まあ家の近くでガソリンを入れたりとかしたいのでもうちょっと時間かかるでしょうねこれ今先頭いなくて先頭いなくてね俺が先頭で走ってますけどどうですかこの CV のヘッドライトの明るさ結構明るいと思うんですよねこれ街灯があるから分かんないか なかなかちゃんとした明るさではないかなと思いますよ XADV よりも明るいかもね XADV もまあそこそこ明るかったんであんまりなんかフォグつけなきゃとかっていう感じはしなかったけれどどうすかこれこんな感じ こんだけ上がるけるれば十分でしょうもちろんねフォグがあった方がいいでしょうけどまあネイキッドなんでねそこまではいいかな、XADB もつけなかったしそこまで自分も必要としてないかなと思います。 159.4 キロ走って給料は 10.12 キロでした 25.632 ですってことは高速道路で100キロぐらいで巡航した方が燃費がいいんだねではですねあと5キロぐらいで家に帰るので今日の動画はこれにて終了してみたいと思います、えー、まだまだね自分なりの CD 仕上げるのにはですね時間がかかるかなという 感じではあるんですけども、少しずつね、旅仕様にしていきたいと思っております。<音楽>え a s a チャンネルはですね、この動画だけでは見せません。たくさんたくさん皆様のおかげに動画がありますの で, で、チャンネル紹介動画があります。チャンネル紹介動画をご覧になられて、もしよろしければチャンネル登録をよろしくお願いします。 それではまさちゃん、これにて失礼いたします。